日日常の日の旅ようこそ旅本日の旅をらではごゆっくりお楽しみくださいこちら愛生薬局というメーカーさんが発売されている美味しいセルフケア薬剤師の知恵から生まれたブレンドティー3種類を飲み比べてみたいと思いますデカフェ紅茶ベースご ぼ, うベーごぼう茶ベースルイボス茶ベースとなっておりますデカフェ紅茶ってあのカフェインがないやつですよね まあ、ないというか正確に言うと大幅にカットされてるやつですで5紅茶とデイボスティンは、まあ、過去にも飲んだことはありますし体に良さそうな響きもありますねでは代表としてこのデカフェ紅茶に顔を見せていただきましょうはいはい入ってますね 入れていきたいんですけど、さすがにこれやって上に持ってお茶を注いで、かとかなると最悪なので、コップの方をワイプの方に移すので、そちらの方で見ていただければと思います。こちらままず入れていきますね はいはい、入りましたよではお湯を注いでいきますで、まあ、いつもならここで切るところなんですけどせっかくなのでこのタイミングでいろいろ書いてあるこれを読んでいきたいのこれが多分商品説明ですねん 気分や好みに合わせていつでも一息いい響きですねはいそしてなんかここにもよしょステレイここにも商品説明がいろいろ書かれています薬剤師さんがブレンドしているらしいですね、うん、だったら効能にはやっぱり期待もするのかなでそれぞれのお茶に入っている成分素材が 書かれていますああうんおっどれも体に優さそうなものばっかりだなこういうのいいねでなんか「自然の恵みで体の中から健やかに」そしてさらにここに「会社の説明」も書かれていますね何かいろいろ書かれてるなおっとそれでは、うん いろいろ書いてあったりこの素材 こ, この中トウモロコシのヒゲとか黒豆とかジンジャーシナモンナツメこの辺りは食べたこともありますねドクダミとかカモミールオフェノールーシナモン特にシナモンだと食べるイメージあるんだけど飲むシナモンってどうなんだ めぐりとか元気チャージとかいろいろなもですねでここに忘れちゃいけませんねここに美味しい入れ方というのが書かれてありますね大体 180ml のお湯を注いで2分蒸らすのがいいらしいですうんでミ 180ml やったかなこれどうにもこの辺りがいい加減なんですよね自分はそれではそろそろうんどうだなどうだな 余計がないから、えっと、じゃあそろそろ一杯目いきますねこれが確かデカフェ紅茶でしたでは飲んでみます間違ってたらごめんなさいうん、この中だと一番好きなのはやっぱり野菜ベースのこのお茶だね えー、と申し訳ないんですけどなんか飲んでるしどれほど味がどのような味なのか分からなくなってしまいました<笑>情けないな声でなのであくまで自分のイメージになるんですけどこのブ レ, ッドブレンドティーデカフェ紅茶ベースは割とすっきりとした味わいでなんかもう甘いものとかケーキとかだけじゃなくて食事にも合いそうなそんな感じがしましたねーなのでちょっと朝の1杯にはこれがいいかもしれませんすっきりと ね、で次にこのちょっと待ってくださいね次あもう次にこのルイボスなんですけどなんか今まで自分が飲んできたルイボスとはやっぱり生姜がが入っていてその刺激があるのでやっぱり時間違う気がしましたねなんか生姜の刺激が結構強いので生姜がが好きな方にはおすすめできます反対に苦手な方はちょっと避けた方がいいかもしれないですねなので 生姜の刺激で好みが分かれそうなそんなな気がしましまたなのでルイボスティーと比べると好み人が選ぶ味と言えるかもしれませんもちろん今まで飲んできたルイボスティーって意味なんですでこのごぼう茶はやっぱりごぼうとか黒豆とか入ってるので香ばしい感じで和食によく合いそうな感じでしたねなのでなんかご飯と一緒に食べたくてこれでお茶漬け作っても美味しいかもしれません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 お会いしましょう。<音楽>